BGM <音楽>ウィスヒョンですウィースヒョンですウィースですクリモですはい、と、はい、いうことで今日もハーツをやっていくるんだけど、はい、今日やっていく の, のはなんていう技ですかウケクラバケモンでいそうな<笑>そうね。あとラチェクラみたいなラチャクラ<笑><笑>まあこれは初級向けですはいクロスリールの応用って考えてもらえればいいなという感じですじゃあ一回お手本を見てますわかった あげたの後ろから。 で、これぶっちゃけ結構使うね結構使うね<笑><笑>あの、プロでも使います、ね、また<笑>ぐらいなんか超便利な技なんで、うん、まあ、簡単だし覚えておくと便利なんでみんな挑戦してください、はい、でえここまで見てくれた方チャンネル登録高評価よろしくお願いしますここまで見てくれたらお願いします、はい、でまず最初ボールの持っていき方結局最後クロスエリールだから、うん、軸足をボールの横に持ってくることに変わりはないそういうことだそういうことなんで、はいはいはい、だから上げてさこれある この前出したそと<笑>これね そ, それと同じ上げ位置、はい、ただ上げ足が軸足と同じ足で上げてください右利きは左足上げたそうそ う, そう右利きだったら左足で上げます、はい、ポッて上げました、うん、そしたらこの上げた足軸足をまず持 っ, ていきます持っていきながら回転します そしたらここちょっとボール見えないんだけど軸足の横にボールを持っていきますここね、うん、でそしたら落ちてくるタイミングでコースリーグ挟むだけ、はいはい、だから正面でやな<笑>これを180回って挟む、うん、イメージでやったらできますここでボールが見えない瞬間があるので、はいはい、でもそこを極限まで短くすれば絶対やりやすくなる そうだねうなんかワンポイントのコツとしてはなんかギリギリまで見て、うん、ここだっていうタイミングで一気に、うん、パッにいっちゃうイメージ乗、うん、ノリだけで行くとね精度上がらなくてから、うん、<笑>全部最初からすごい気をつけて、うんまあ、あんまりよくボールを見てやったほうがいいよあと結構体傾いちゃう人も最初そうて、うん、これでなんかこ う, こういっのこううううう確か に, 確かにじゃなくてもうこれ1本の軸です軸で回って うするうん、なんかあんまりベタ足でこうやって回ると体をバランス崩しやすいから蹴り上げたらこっちをちょっとジャンプして回る。 はい、で今、えっとまあ、動画でハウツー今出してるんだけどさら、えー、にがっつりフリースタイルとかリフティング、えー、俺らから教わりたいって人は今オンラインレッスンをやってます詳しくは概要欄に書いてあるのでぜひチェックして、えー、オンラインレッスン体験してみてくださ い, いという感じで今回は以上ですバイバイバリー